いつも動画を見ていただきましてありがとうございます会津若松編第3話は鶴ヶ城散策ですでは始めましょう夜間鉄道と会津鉄道に乗ってた時に突発的に雨が降ったのでちょっと心配だったんですけれども鶴ヶ城天守閣ですここからでもお城がしっかり見えますねちなみに 現存するお城の中では唯一の赤瓦のお城だそうです案内館板があるんですけどおそらくこの建物ですねこれがおそらく金熱堂の跡だと思われます この後ろの開けた広い空間。 今も草が生い茂ってますけども一体ここ何なんでしょうか こんな感じになっています。平成23年に機会が行われたという高川原。 なん不思議な広野があってしかも竹の柵が敷いてあるんですけどここ一体何なんでしょうここにちょっとついたてがあるので見てみましょうなんてウエスクリ、ケン長所、あと なんだそうです会津若松城とも呼ぶこの敦賀城なんですけれども。 遡ると大体約630年ぐらい前に東黒川館という形で誕生したっていうのを聞いていますのでまあ600年もあり時間が経てばいろいろありますよねそりゃあ。 鶴ヶ城内のお土産店で赤べこを買いました名前はまだ決まっていません絶賛募集中です今回の動画はいかがだったでしょうか次回の動画では敦賀城の中の茶室で抹茶をいただきその中をゆっくりと散歩します抹茶は夏限定の冷たいお抹茶です